えー、皆様、本日は p y コ o n JP 2020にご参加いただきましてありがとうございます。この部屋ではまもなく16時30分から次のトーク Python 時々キャストが始まります。この部屋のハッシュタグは p y コ o n JP アンダースコア3です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。えー、Zoom でご参加いただいている方にご案内です。発表前に Zoom の操作の練習をしましょう。 質疑応答の際には、ズームの挙手の機能を使います。ズームの画面の下の参加者アイコンから挙手ができます。操作になれるために、一度皆様、挙手をしてみていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。今、数名の方に挙手いただいております。ありがとうございます。では、確認ができましたので、下ろしていただいて構いません。 またトーク中ですね、Zoom のチャットに質問や感想等書いていただいて構いません。続きまして、YouTube ライブを見ている方を含め、えー、全体にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、pyconjp__3 です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。また、この後17時15分から、本カンファレンス全体のクロージングセッションが予定されております。こちらもぜひご参加ください。 またその後18時15分から開催予定のオンライン交流会パーティーにて、飛び込み LT の募集もいたしております。公式ブログのリンクか、今からズームのチャットに共有をいたします。リンクの方から参加の申し込みができます。はい、こちら、オンライン交流会に参加予定の方は、ぜひともご応募ください。 それではお待たせいたしております。これからアベンビュさんの発表を始めます。タイトルは Python 時々ラストです。発表時間は質疑応答を含めて15分間です。発表前にマイクテストを兼ねまして、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。アベンビュさん、お手元に読み上げ事項のご準備よろしいでしょうかあはい。はい、ありがとうございます。それでは読み上げの方からお願いします。動画もオンにしてもいいんですか 画面の共有書書をお待ちください。願、はい、あすみません。私の名前は阿部和也です。発表のタイトルは Python 時々ラストです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それではビデオのオンと画面の共有の方をお願いいたします。 ありがとうございます。はい、えー、それでは安倍メイさん拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それではあの Python ときラストというテーマで発表させていただきます。えー、安倍克也と申します。安倍メイと言います。私あの二月から、えー、銀行を辞めて、えー、I G S という会社で、えー、教育や H R ブロックのあのブロックチェーンの研究開発をしてます。あとスタート Python クラブとか頻牌という パイソンのコミュニティや他にもさまざまなコミュニティの家などもしている人間です。あとはですね、最近あの NHK にもニュースでも放送されたんですけど、こういった就活にブロックチェーンを使って、まあ、テクノロジーや人々のつながりによって社会課題を解決したいみたいなことを取り組んだりしているというようなことをやっています。はいえー、あと今日はあの私の個 人, に個人の的な意見なので、まあ、所属する機関の 内容を反映したものではないのでご了承ください。で、今日のあの発表のモチベーションなんですけれど、えー、実は私が先ほどやってた、ブロックチェーンは研究をしていまして、こういった部分でですね、ラストの需要が高まっているというところから来ております。もともとその、えー、アンゴテさんのイーサリアム の, の考案者のビタリック・ブリテンというのは、パイソニスタでして、まあ、彼が作った、開発、考察し、考案したあのサーパントとか、バイパーっていうスマートコントラクトがあるんですが、 こちら、の Python で実装されておりました。ただ、ちょっと今、重大な問題が起きて、ラストに移行されているということが起きています。あとですね、他のパブリックブロックチェーンで、Facebook が作っている Libra とか、あと、さらに Libra をさらにあの並列化した s o l a n a みたいなものもですね、スマートコントラクト部分がラストベースで実装開発されているというところがありまして、まあ、こういったところから Python とラストの関係というところをいろいろ考えているというところから来ております。 えー、今日の発表内容なんですが、えー、まず Python の言語仕様についてお話しして、えー、続いてラストと、えー、Python とラストの呼び出し方と性能の話をさせていただきます。まず Python の言語仕様なんですが、皆さん Python っていうのは言語仕様だってことはご存知でしょうか。プログラムの実装シーンじゃなくて言語仕様になっておりまして、えー、皆さんが基本的に使っているのは C 言語で使われた、えー、Python で、それは Cpython といいます。 他にもあの JSON とかあのドットネットでできた IronPython とかいろんなものがあったりするがありますのでこういうのが実装になります。まあ、こういった Python 自身はグルー言語といいまして、えー、基本的にはこの手続きと手続きをつなげるっていう乗り付けのための言語としてまあ、Google などで利用されたところから大きなあの。 人気や発展につながっているって形になっておりまして、まあ、そこには機械学習のライブラリとかもありますし、まあ、昨今ではいろんなクラウドのサーバーワーレスですとか、あとまあ今まで UI とかいろんなパッケージとかも、言語とかパッケージとかとも連携につながっていくっていうものだと思っております。でこういった部分 の, あの Python に対しては、やっぱりちょっと高速化っていう問題が少し、えー、ありまして、まあ、Python 自身はちょっと高速、そのままでは高速化に問題が。 がありますのでそれに対しては並列化を行ったり、C 言語でライブラリを作ったものを、まあ、呼び出したり、あと再損というものとか、まあ、ジットコンパイラーのナンバーというものを利用するみたいな手段がありました。えー、そこに対して、えー、ラ, ラストというのが出てきて、まあ、これをどうやって使っていくと便利かなということを考えたというのが私のモチベーションです。では、このラストというものはそもそも何かという話なんですけれど。 ラストという言語は、えーまあ、できたのは最初に作られたのは2003年、4年ぐらいなんですが、リリースされたのは2015年とかなりあの新しいプログラム言語です。えー、あとあの、モジュラとか AWS とか Azure などにも既に支援をいただいております。でえー、安全なプログラム言語として注目を浴びているという言語です。さらに、 えー、5年連続で最も愛された言語というので、まあ、5年しかリリースしたってないですけど、ずっとあの愛されっぱなしの言語になっております。これはスピーカーでき、あのスタックオーバーフローというサイトの、まあ、愛される言語の欄にこういうのが載っていますで。ラスト自身の特徴なんですが、やはりパフォーマンスで非常に高速でメモリ効率が高いというところがあります。あとと信頼性という面で メモリの安全性やスレッドの安全性が保障されているというところがあります。この両方があるというところが結構大きな話がありまして、プラスですね生産性としまして結構エラーのメッセージが分かりやすかったりとか、あと統合的なパッケージマネージャービットツールというのがあったりしたりとか、そういうものが多く備わっているというところも特徴になっております。で、えー パフォーマンスとメモリーの関係をちょっと先ほど、えー、特徴だと言ったんですが、これまでほとんどの言語はパフォーマンスとメモリーの安全性というのは若干トレードオフの関係になっているという認識でおります。例えば C とか C プラはパフォーマンスの方はいいんですが、まあ、メモリーは自己責任になります。あと、えー、Java とか Python というのは、えー、ラベリコレスクションとかでメモリーセーフなんですが、性能の問題がある。この両方をえー 解決しているっていうラストっていうまた新しいこの所有権を移動させることでメモリの安全性確保するってところがこれまでなかったところでとても画期的かなと思っておりますこのあたりの説明はちょっと今日は時間が足りませんので私が他にコミュニティでやってたフィンテックエンジニア勉強会でラスト入門の本を書かれた金さんにですね講演していただいた動画や 資料がありまますすのでぜひこちらをご覧いただければなと思っております、はい、早速、えー、ラストをじゃあインストールする方法なんですが、このラ ス, ト、Ruse、ラストのサイトに行きますと、こういったコマンドがありますので、これを入れるだけで基本的にはインストールができます。あと、最新の状況はブログがありますので、こちらを見ると、最新バージョンが出てきて、どういったものが入っているか、変わったかということも確認することができます。 えー、今日はビギナー編ということで、皆さんにお集まりいただいたんですが、まあ、あのエディターとかはじゃあどうするかっていう話は、最近はあのビジュアルスタジオコードがありますので、そういったものを使っていただければなと思っております。でこちらにあのラスト4、コード保管やリファクタリングの拡張機能のプラグインがあったり、あとデバッグするようなものがありますので、この2つを入れるとかなり快適に開発が行えます。はいで その後は、えー、と実際に、えー、Python と Rust を呼び出す方法についてとていうのを説明させていただきます。えー、ラストには、えー、と多言語間インスターフェース、多言語関数インターフェースというのがありまして、まあ、様々な言語の、えー、と連携がするようなものが用意されております。えー、この中で Python については主に2つ、PyO3 とラスト c Python というのがあります。 どちらも、えー、と Python からラストを呼んだり、逆にラストから Python を呼ぶことができるようなものです。まあ、これ今にも j u p y t から呼べるものもあったりします。と今日はまず PyO3 の話についてちょっと説明をさせていただきます。はいまあ、先ほどと同じ説明なんですが、えー、と最新のバージョンは 0.11.1 というので、ね、まあ、若干ちょっとまだあの、えー、癖があるところがあるんですが、基本的にもう普通に使っても全然問題ないものです。 えー、簡単にじゃあのメイン関数、ラストをメイン関数にして、えー、Python を呼び出すっていうものについて説明させていただきます。えー、ラストはですね、カーゴっていう統合ビルド環境を使って、えーえー、とスケルトンを作ることができます。この1番に書いてるカーゴニュ n e w パッケージ名みたいなことをしますと、えー、基本的にここであのメイクファイルのようなカーゴト o ムルっていうファイルと、あと今回は メイン関数ですね。メインラストの rs ってファイルができまして、こういったファイルを修正していきます。で、3番目にちょっと書いてみますが、まあ、こちらでですね、下の方にデメンシテーシンズってありますが、ここで今回必要となる PyO3 のライブラリを宣言していただくと、パッケージが使える、ライブラリが使えるようになります。 で実際に、えー、ラストのメイン関数を準備しましょうということで、これは全部ほとんど、えー、書くことになるんですが、えーまあ、ざっくりとトピックだけ説明させていただきますと、一番最初の部分で、えー、この自作した Python 関数を呼び出すということで、今回ちょっと簡単な、えー、せいっていう関数を、ハローパッケージのせって関数を呼ぶっていうイメージのものを用意したので、インポートして呼び出すっていうイメージがこんな感じで書くとよくことができます。 基本的にはこれで呼べそうな気はするんですが、まだちょっと、えー、若干、えー、おかしなところ、やりづらいところがありまして、えー、カレントに置かれている Python ファイルをちょっと今探せないので、自分でパスを通してあげなくちゃい け, ましていけなくて、まあ、こういった形でいつもこうパスを書くみたいなおまじないなコードを書く必要があります。ただ、ここまで書いてしまいますと、えー、ラストから Python ョ分には。 もうあと Python コードを先ほどのパスの部分に用意しまして先ほどの統合環境のところで run、えー、と, というコマンドを打ち込むと、えー、勝手にコンパイルとかビルドとかリンクも行って実行みたいなところまで、えー、一気にやっていただきます。で今回あの、えー、基本的に run というコマンドの後ろに何も書かないと、えー、デバッグボの、えー、ライブラリができるんですがイフンリリースってやると本番用のものができます。 えー、こちらの呼び出す方はリリース版じゃないとちょっと呼びませんので、えー、今回はリリース版でまず動かすことしかちょっとできないという問題があります。これがざっくりと Python から、えー、呼び出す、えーラストえーと、ラストから Python を呼び出す方法です。続きまして、ラストから Python を呼び出すメリットとしましては、もともとの Python のライブラリー、ーサイ c ッ i ラン t n とかそういうものがあったらそのまま使うこともできる いますしまあ、自分でそういったサイキットランとかそういうの作ったものの関数を用意したものを先ほどのように呼び出すということができますので、まあえー、ラストにないものをこっち側でつ Python で作って呼び出すということができるというところがあります続いて、えー、ラストのライブラリを作って Python から呼ぶ方法なんですがこちらは先ほどのカーゴコマンドと同じような感じでパッケージを作るんですが -lib っていうのを作るとライブラリができますでライブラリと言います えー、こういったコマンドを実行しますと、先ほどはメイ ン, メインの関数がファイルができたんですが、今回は librs というファイルができまして、えー、それだけちょっと変わるような感じですで、えー。それ以降は先ほどのメイクファイルとかソースを直していくんですが、えー、メイクファイルのカゴトムルの部分にはライブラリファイルの設定と、えー、先ほどの Bio3 の、えー、ライブラリを設定しますが、ちょっと先ほどのメインとちょっと書き方が違いますので、ここだけご注意ください。 でライブラリの準備方法はラスト側で、今度は Python から呼んでもらう方法なんですが、ちょっといくつかサンプルを用意しまして、まあ、こんなように整数の引数を用意したり、文字数を用意したり、あとはまあ配列を用意したりっていうので、まあ、あの呼び出したり、あと、Python 独自だったら複数の配列、引数、値を返すことができますので、まあ、そういったものの関数を Python で用意して、ブラストで用意して、えー で、ラストをビルドを行いますでビルドしたファイルはですね、えー、ある場所にできますので、ちょっとそれをコピーして自分でパスが通っている、Python が見れる場所に用意しておきますと、あとは、えー、今まで通り、まああり Python でできていようが C でできていようがっていう形で、まあ、パッケージを呼ぶような感じで、普通にインポートで呼び出して関数を呼ぶことができます。えー それで実行された結果は以下のようになりまして、大、ま、体、あの引数は、えー、大体できるのかなという感じで思っております。ちょっとクラスとかもできそうなんですが、ちょっと私の方でまだ調べきれてませんので、もうそごまで分かったらまた後で発表する機会があったら報告できたらなと思っています。はい。で、えー、Python から今度はラストを呼び出すメリットとしましては、やはり、あのー、 処理の高速化したい部分をライブラリみたいにしてできるってことと、あとそういった部分は今まで C とか C プラで作る手段とかしかなかったんですが、まあ、ラストを使うとメモリーセーフな状態でこういうことができるっていうのがメリットかなと思っています。はい。続いて、性能について。 まず性能比較の準備としましては、ちょっと今回 Jupyter を使って Python と Syson と JIT と RAST っていうのをまとめて計測しようかなと思います。まずはちょっとこんな感じでインストールして Jupyter を開きます。で、それでちょっと実際に、えー、以下のように、これは同じ Jupyter のファイルにまとめて一緒に書けるんですけれど、Python と Syson と JIT コンパイラと RAST っていうのを書いて、まあ、あの1万件の20ループでただ単にカウンターを足すっていう、本当にしょうもないプログラマー すると、えー、Python に比べて s y t h o n と Number のジットナンバーの方は大体倍ぐらいの性能が出ましたがラストはもう100倍近く速くなったという形になりますのでかなりこれは、えー、嬉しいかなと思います。でまあ、私のスペックはちょっとこんな Mac なのでこんなものなんですがもっと速いマシンでやるともっとすごいことになるんじゃないかなと思います。ちょっと、えー、説明が。 でませんでしたがこれまでのソースコードは全部 GitHub にあって、コンパスが書いてありますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、あ, とあとはですね、えー、Jupyter の場合はですね、先ほどの PyOS みたいなことをしなくても、普通にこうお互いの、えー、再ンとかナンバーとかも呼び出すみたいなことができますので、ぜひ参考にしてください。はい、ということで、えー、まとめになります。えー、ラストはメモリ政府と専用のトレードオフ関係を打ち破ってくれるっていう点があるのと、 ととと Python ラススト感は割と呼び出すがムーズかなと思いましたちょっと一部 お, じおまじないがあるのがちょっとありますがそこら辺はいつで解決するほど望んでいます。あと Python は今後もグルー言語として、まあ、シットとして発展し続けるものかなと思いました。ちょっと今回は説明できませんでしたがラストは並列化や非同期 IO みたいな機能もありましてこういうものを使うとさらに話、まあ、することもできます。はい。 あと先天で、えー、毎月私、Python のコミュニティでスタート Python クラブ月1でやっておりますので、えー、今回、来月も秋の出版祭りでするので、ぜひ皆さん、興味があればご参加ください、はいえー。ちょっと時間が10秒ぐらいオーバーしましたが、私の発表は以上になります。どうもありがとうございました。ラベンベンさん、ありがとうございました。残念ながら質疑応答の時間残っていないようですので、えー 何か質問とありましたら、えー、参加者交流のスラックの方でご質問をされてください。て<笑>すみません。いいえー、とんでもないです。はい、質問していたださい。プラス1あのぴったりぐらいですね。はい、<笑>はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆様、イミューさんに大きな拍手をコメントでお願いいたします。あ, ありがとうございます。